今回は「ガンダム M2」制作のパート69になりますそれではご覧ください前回の続きで小指のパーツを作っていきます 次にこちらを作っていきます棚がずれてしまったパーツなんかはここで再利用していきますポンチで潰れた部分をヤスリで整えていきます。 このパーツはシビアではないので、これで完成とします。続いてこちらのパーツを作っていきます。 4つできました次はこちらを作っていきます とりあえずこんな感じになりました最後にこちらを作っていきます。 やすりで整えていきますこんな感じにできましたそれでは既存のパーツからボールジョイント部分を切り出して先ほど作ったこのパーツと接着していきますまずは そのまま切り出しても接着が困難だと思うので直接伸びてる角棒部分を少し出していきますここで重要だったのが指の始まる位置と角棒の中心線がわかることですこの2つはこの後使う基準線なので絶対に守らないとその後が大変になってしまいます適当なところでカットします 陸地を平らにしていきますノコを入れるので中心線を軽く出しておきますパーツに予備もないので慎重に掘っていきます 取り終えたのが、こちらです。それでは、2つのパーツを接着していきます。 空いた隙間には瞬着を入れておきます。盛りすぎた部分はヤスリで整えておきます。 ジョイントから指の始まりまでの株の高さを元の高さまで削っていきます既存のパーツは指の始まり以降が邪魔になるので削り取っておきます